私、あの、大学に通ってたんですけど、なかなか大学で、その、私が声優をやってるっていうのを、こう、知ってる子がいなくって、あんまりこう、4年間通ってたけど、うん、あんまりこう、言われなかった、話しかけられなかったというか、ミクちゃんですかとか、そういうの言われなかったことがなくて、で、うんね、まあ、なんかちょっと寂しいな、みたいなふうに思ってたんですけど、こう、班になって、うん、もう、大々的に発表する場みたいなのがあって、で、そこで、 こう発表した後に、初めて、こう、女の子から、うん、あのってって話しかけられたんですよ。ミクちゃんですかって言われて、あ、あ、そうです、みたいになって、で、いろいろアニメとかすごい好きでー、ってー言ってくれてあ、嬉しい、ありがとうございます、みたいに言ってくれて、うん、その子のカバーを見たら、こう、ピンクと水色のキーホルダーがついてたんですよ。れこれはシア<笑> もしかしてピクシスとか知ってますって言ったピクシスって何ですかって言われたえでこれはって言ったユイ香りのファンですって言われた<笑>まあ図らも遠からずそ う, そ う, <笑>そうもうなんかどんな顔<笑><ュー><笑>一応ファンだったら知っといてくれっ<笑>、ね<笑><笑><笑>ねまあ、そうねまそう遠からずだからおあとユイ香り知ってたら知っててく れ, 知 っ, てくれって思って<笑> ピクシーすは知らなかった<笑>。香り通ってたら知っててくれ。ちょっと恥ずかしかったんですけど、そんなね。どんな顔したらいいかわかんなかったですね。